はね見るもの全てが新しくて世界の広さと伝説の大きさに震えてチャレンジャーとしてあらゆることに挑み続けていたあの頃